それではですねこちらで東京駅赤レンガ大きく見えてまいりました、えー、曲がってまいりました東京駅へと到着をいたします2つの金の設計の姿3階建て南北の屋根もドーム屋根と復元されました東京駅見えてまいりましてこのコースもまもなくまいりますと東京駅へと到着をいたします この中はですねステーションホテルもございまして、えー、こちらも2012年10月1日駅舎とともにリニューアルオープンとなりました、えー、スイートルームもですねとても人気で今日も明かりがついておりましたので、えー、お泊まりの方がいらっしゃるようですけれどもね、えー、こちらの、えー、東京駅ステーションホテルのスイートルーム先ほどのザ・ペニンシュラーが98万円でございましたけれども、えー、それよりかちょっとお安くなります、えー、こちらは。 1泊が83万円という、ね、お部屋となっております、えー、それではこちらでですね東京中央郵便局曲がってまいりますと右で、えー、そして、えー、東京駅もですね、えー、もう大きく見えておりましてまもなく到着となりますが、えー、こちらのコース本日はこの東京駅からご乗車いただきましてご案内をしてまいりました 東京百景フォトジェニックコース、えー、今日はご乗車いただきましたけれども夜の東京のご印象はいかがでしたでしょうか えー、本日はですね、えー、お台場カメラストップとなりましてそして東京タワーですね、えー、こちらは展望をお楽しみいただきまして、えー、夜景をね眺めてきていただきました、えー、ほんのね短い時間でのご案内となりましたけれどもまたぜひ東京をゆっくりとねお出かけいただける時がございましたら、えー、いろんな街お出かけいただければと思います東京オリンピックに向けてもね大きく変わってまいりますのでまたゆっくりとお出かけください それではではすす。ね、ままもななくの到着となります本日は大変行き届かないご案内ではございましたが皆様最後までお聴きくださいましてありがとうございました後ろから失礼しておりますありがとうございます えー、どうぞ、どなた様もくれぐれも気をつけてお帰りください。本日はハトバスにご乗車くださいまして、ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。えー、皆様、どうぞくれぐれもお忘れ物ございませんように、えー、身の回りですね、前の網ポケット大丈夫でしょうか。はい、あとですね、お座席をお立ちいただきました際に、えー座席